はい皆さんお疲れ様ですえっと今日は1月の18日なんやけどえっと最近車を購入して買ったえっと今から買うんですけど、えっと、車を、えっと、納車すんのにアラバマってところまで取りに行ってきます明日からで行き品は飛行機使うねんけど帰りは乗って帰るから1 6 0 0キロぐらいあんねんけどそれを車を取りに行く動画を撮りたいと思いますでえっと その明日は友達日本人の友達とご飯食べてアラババに泊まって次の日も途中のノースカロライナに友達が住んでるんで、えっと、その子の家に泊まらせてもらいますはい、では楽しみですでは行ってきます はいお疲れ様です今えっとどこやったっけあそうアラバマに着いて今からえっと、トヨタの人が迎えに来てくれるんでそれを待ってますなんかねワンストップやってなんかノンストップじゃなくて一旦アトランタに泊まってから来たんで結局1台あるの忘れとって4時間ぐらいかかりましためっちゃなんか遠いって感じですでは失礼します 今こっちの産時なんですけどさっき車の納車が終わって今アサイボールを購入してこれが私の車なんですけどカローラのなんかですとアサイボールを今食べてましたで外へ食べとったら寒かったんで、えっと、車に戻ろうと思ってこんな感じで納車めっちゃ嬉しいですって感じで動画を なんか後ろの時忙しすぎて説明めっちゃされてんけど英語やったからなんか忙しくて動画撮る暇なかったんですけどこんな感じで購入しました今から近くのなんかアラバマのバーミンガムの近くのホテルに行きますではお疲れ様ですお疲れ様ですえっと4時ぐらいにホテルに着いて。 めっっちゃ爆しとって2時間ぐらい、えっと、今から、えっと、アラバマ去年の大会でボランティアしてた日本人の女の子唯一の日本人の女の子 と,、えっとご飯に行ってきますって感じででは失礼しますうわー はい、お疲れ様です。今夜の10時ぐらいなんですけど、えっと、さっきホテル帰ってきて、なんか、ホテル帰ってきたら、鍵が潰れとって、潰れ、センサーなんですけど、センサーが効かんくて、で、鍵が潰れてると思って、鍵が潰れてるみたいな、このキーの方が潰れてると思って、で、行って、なんか、ライト光るみたいな感じで言われて、え、光れへんみたいになって、もう一回鍵直してもらって、 行ったら、またセンサー多分元の方が潰れとってって感じでそれを直すのに20分ぐらい待って<笑>待ってやっと部屋に入りましたって感じで今日は、えっと、日本人の友達とご飯食べに行ってピザ食べてえっとアイスクリーム食べてって感じですごい充実してた日を送れましたで日本語もちょっと喋ってちょっとじゃないけど日本語で喋って。 で、えっと、今日は納車して、えっと、明日今日一日ホテル泊まって明日ノースカロライナぐらいまで帰ろうかなと思って友達が、えっと、エプソンツアーの友達がノースカロライナに住んでるんでその子の家に泊めさせてもらおうかなと思ってって感じで、えっと、帰省しますではまた明日おやすみなさい。 おはようございます今日はえっと朝の9時ぐらいに起きてジムに行って今12時前なんですけどチェックアウトして今から友達の家に向かいます7時間ぐらいのドライブ昨日のピザの何？レフトオーバーと共に行ってきますはいえっと途中で泊まって今お昼ご飯をゲットしました昨日も食べてんけど浅いボールをまた食べます ちょっと風が、はいえっと、今から7時間半くらいかけて友達の家に行ってきます。 I'll show you like kind of in between the two residence halls, kind of like you can peep from outside what it looks like, but just to take a look at it. Okay. And that is like the church and the quad.、Mm -hmm. I don't know if there's park in there, so we might just like walk the church,、mm -hmm. see the quad, and then we'll go back and pick up the car and I'll show you the so、um, that's our, large chapel. Okay. Oh, super, super nice and chill place. So, one thing that I really like about our school, yeah, it's really nice. They, yeah, we don't have those in the States that much either. It's、yeah. just like school, like, it's like just team practice facilities. Yeah, it's a little bit えっと、今日は朝8時に起きる予定が11時前に寝ちゃってえっと友達 の, あの大学のキャンパスと練習場みたいなのを見学して今はえっとね何時間ぐらいとか7時間ドライブしないとダメなんですけど初めてストップしてなんかサンドイッチのお店めっちゃ有名アメリカでえっとポテトと。 グレードサンドイッチチキンサンドイッチを買いましたで今から食べてこれからあと4時間頑張りますえー、やっと自分の家に到着しました今は7時半ぐらいなんですけどえー、っと6時間ぐらい運転して2日間で 1,600 キロ運転しましたって感じで今から帰ります